皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月18日、好きな方法で現地に向かってくれというセリフ。まさに、昨日の動画を見られてる感じですね。見透かされてるぞ。ストーリーは、今ここです。ユシカの言ってること、違いますよね。アスバルに会いに行く前に、バレリア様に報告するのが先ですよね。 またしても、すでに報告されていました。伝令役の人、仕事が早いですね。でも、ほうれん草は大事なので、大魔王と現状認識をすり合わせておくことは大事なことです。多分ね。特別なサービス気になりますね。何をしてくれるんでしょうか早速行ってみましょう。特に何もありませんでした。